会場にお集まりの皆様、こんにちはこんにちは神奈川県平塚市よりやってまいりました。東海大学、響と申します。踊り子一同、精一杯踊らせていただきますので、5 0 0円お手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いいたします。 お願いしますそれでは月を輝け天を仰げ我らの旅路が今始まる十六代目響き通い が上がる「終わりに包まれ後の月が輝く空今宵は十三夜」。 あうはたまに姿を見せるはここを乗り脳裏によぎるは顔に償われ自然衝天井に咲く月下十六聖者金釈矢野ごとす雷雲のみぞらせ嵐を起こす龍武者るそのまままさに一騎当選の姿を見せる。 Yes sir! しっかり輝か I'm g o n go t ありがとうございました